今回こちらは実物を見て今の現行との違いについてをご紹介していきたいと思いますでこのエンジンなんですけれどもこれは LFA というエンジン で, で実際にここに合気が書かれてるんですけれども、まあ、実際やっぱり見てみると LFA ということなのでエンジン自体のユニットは変わらないものになっていますでこちらのエンジンンジはフロントが前方排気で 後方が吸気になっているというものになります。ノアボックスで紹介した時というのは後方排気ということなんですけれども、ホンダはオーソドックスな前方排気になっています。で、前方排気になっていて、かつこのキャタの形状なんかももう直接駅間にの形状タコ足の形状にはなってなくて、もう直接キャタライザーが付いている仕様のものになっています。ノアボックスはどちらかというとここのキャタの手前のところがタコ足形状になっていたということで少し 低速トルクを考えた作りになっていうんですけれども、こちらのステップアゴンに関しては、もう直接キャタライザーに設けて、キャタライザーを設けているといった仕様のものになっています。でエンジンそのものはもう出てからだいぶ経っているっていうのもありますので、このような形で、こちら電動のウォーターポンプ、それからこの下っていうのが電動のエアーコンプレッサー。で、もう一つオイルポンプがあるんですが、オイルポンプ自体も、可変容量のオイルポンプではないと思うんですが、 ククラン軸軸の同軸のところにオイルポンプが備わっていますでこちらは IV テックなので、ツ、えー、インカムになっていますので、まあ、このような形でカムの位相が変えられるというのも昔から変わらないというところになっています。でこちらの吸気ボックス、あんま変わんないかなと思ったんですけど、実際こうやって見てみると、やはり少し、まあ、この吸気ボックスのレイアウト自体は変わらないと思うんですけども、ここの部分、このワイパーのこの カバーががが少しし上がったのかなという気がします全般的にこのボリュームみたいなものがだいぶ軽くなってるなっていう感じが、えー、現行のステップアゴンと比較して、まあ、見て取れるところかなと思いますご紹介したところで言うとここのところがバルクヘッドになっていますのでこのバルクヘッドの部分のこの取り付けているここのブラケットの部分 こちらマウントブラケットのトルクロットの部分になるんですが、ここの取り付けが少し変わっているので、取り付け合成自体も少し上げられているのではないかなというのが予想されるかと思います。まあ、この辺の下、こちらにもマウントついているんですが、ここの部分はそんなに変わらないんではないかなとは思うんですけれども、まあ、ここにもマウントがついています。 でもちろんこれもハイブリッドになりますんで、コキベルトはついてないと、き 今, 今日新しく Civic が、EHEV が公開されましたけども、EHEV になって、今度新しいモデルのこのエンジン自体は直風、2リッターの直噴になるということなので、まあ、ステップワゴンでおそらくこの LFA, LFA というのは最後になるかなと思います、で新しく今度また2リッターの直噴のエンジンに変わるという形になっていくかと思います。 あとこちらの方、このサーモスタットに関しても LFA のユニットに関しては電動サーモではなくて、まあ、そのまま通常 の, コ ン, ベタイプのコンベタイプのサーモスタットになるのではないかと思います、はいまあ、バッテリーの配置自体も特に変わらない、まあ、通常こういったここに 左, 横左前に置かれているといった状況ですでお話ししたところでここのところのラジエーターの怖さポート まあ、ここの部分も新設計になっている、なっています、まあ。形状が全く違いますし、少し全体的に、こう、位置が上がっている感じが現行に対してあるかなっていう感じがします。まあ、この辺は完全に新しく設計されている部分かと思います。で、一番皆さん気になられるところとして、ここの部分、見ていただくと、 パフォーマンスダンパーが今回付くようになったのか付かなくなったのかというところで見ると、ここを覗いていただければすぐわかります。ここのところを見るとコンデンサーがあって、コンデンサーの前にパフォーマンスダンパーというものが付けられていたわけなんですけれども、今回の新型のステップワゴンに関してはパフォーマンスダンパーというものは付けられていないというのが、ここを見ていただくとわかるということになります。はい。 で今回のステップーゴンに関しては、熱効率が 1.4% 向上したということなので、この LFA、エンジン自体の形式は分からないんですけれども、圧縮比というのが上がっていると、まあ、いうことと、まあ、DC ・ DC コンバーターというものがこちらになるわけなんですけれども、まあ、今までは IPU と一緒についていたんですけれども、今回はこちらの PCU とセットで。 DC-DC コンバーターが搭載されるようになったということで、これによって出力向上ということで、バッテリー自体の出力も上がっているということになるので、従来よりも少し高出力になっている可能性というのがあると思われるエンジンになっています。で、バッテリー IPU が積まれているところが実際に変化しているのかどうかというのを次見ていきたいと思います。 IPU の使用が今回変わったということで、主に冷却周りが変わったということなんですけれども、まあ、そこを見てみようと思います。今こちら運転席の下、覗いてるんですけれども、でこちらに吸気もしくは排気のダクトが横についてたんですけれども、それが今回廃止されています。運転席側は何もないと。で、横から 速報にダクトのレイアウトを変更したというふうにお伝えしているんですけれども、そのサイドのダクトというのが見当たらないといった状況です。今こちら運転席側になります。今度助手席側回ってみようと思うんですけれども。 このように助手席を見ていただくと、このパンク修理キットの下のところ、見えますでしょうかここのところに網目状の格子状のダクトがあると思うんですが、おそらくこれが吸気ダクトだと思うんですけれども、これは今の現行のステッパーゴンでもついていて、こちらから吸気してで、排気のレイアウトが変わったって言ってるんで、排気のダクトがまた別のところに配置されたということで、今車見てみたんですけれども、まあ、そこが 今見えてないといとった状況ですただ、この IPU 自体のバッテリーの出力も少し向上しているという話もありますので、まあ、ステッパーゴン、新しく公開、ステッパーゴン、5月の26日公開になるわけなんですけれども、まあ、そうなったときに、このエンジンのスペック、走り。 どのように変化するのかというのが今から非常に楽しみなところではないかなと思いますということで今回はこちらのステッパーゴンのスパーダこちらの新型ステッパーゴンのスパーダ EHV 今回はパワーユニットの変化点について現行との違いをこちらの実写を見てご紹介をいたしました当チャンネルでは車より当チャンネルでは車よりガー用品のレビューを行っておりますのでぜひ興味のある方はご覧になってみてください またチャンネル登録、高評価いただけますと今後の動画の運営の励みになりますのでぜひよろしくお願いをいたします。